シユキですグリコマカダミアプレミオンうまみ引き立つソルティーローストグリコマカダミアプレミオンを買ってきました。 マリー・アントワネットと子供たち俺もこの中に入りたいぜー開けます。 箱を開けましたピカピカの袋に入っていますね、うん、これがその。 チョコレートですかなんか渦を巻いていますね見えるかないただきます 少しマカダミアナッツですかねちょっと塩気を感じますようんうんうんんだろうな チョコレートマカダミアナッツのローストされた香りと塩気ナッツのサクサク感 あ, あでやはりあのこのこのローストの ですかナッツの表面の塩気とねチョコレートがねよく合っている感じがしますね、うん、チョコレートナッツの表面の塩気ナッツの サクサク感最後にチョコレートが溶けていく感じですねなんかでもねこのやっぱこの塩気とチョコレートの味わいがねなかなかねうんバッチリ合っていてこれはなかなかいいでいいですよ 以上。グリコ。マカダミアプレミオ。でした。二十八度以下の。涼しい場所に。保存してください。